こんにちはここは JR の立川駅です本日はこれから南部線の廃駅をあんしていきたいと思いますよろしくお願いいたしますさてまず南部線に廃駅があるこれ自体意外に思われる方も多いでしょう南部線はもともと南部鉄道という私鉄から始まりました私鉄というのは近距離輸送を主な目的としていますから駅間距離が短いということは往々にしてございます 今の JR 南武線でも駅間距離は短いわけですが当時は今よりも増して駅数が多かったわけですしかし時は1944年昭和19年太平洋戦争が激化しています当時の国としては鉄道に関して路線の持ち主やレール幅を統一することにより物資輸送の効率化ひいては戦局の好転を図りたいというわけですそれに国家総動員法がありますから強制的に施設を買収することもできます 当時の施設各社は、電報一つで政府に呼びつけられ、反強制的に買収に同意させられたそうです。断ると被国民扱いされますから、鉄道会社としても非常に断りがたい。というわけで、南部鉄道は商船、南部線として国有化されました。このタイミングで利用の少ない駅、停留場はことごとく廃止されたわけです。それが今回巡る廃駅でございます。 え今回このチャンネルは多摩交通局ですから東京都内多摩地区の廃駅しか巡りませんえ今回巡るのは東立川旧西府本宿南部これまさ、多摩成績口の5つですでまた今回巡ります廃駅は当時の正式名称ではまる停留場と呼ばれておりましたこの停留場というのはポイントのない駅 端的に言えば行きき違いいができない防線駅のことを指しますで。このような駅は現在の JR や私鉄各線では単純に駅と呼ばれております。ですから今回は故障をえ停留所ではなく駅として統一されていただきます。こっちの方が分かりやすいですしまたイメージもしやすいと思うからです。あらかじめご承知おきください。 まず最初に紹介しますのは東立川駅昭和19年廃止でございますこちらは地図を印刷しましたがこのように非常に見づらいこれは混着マップといいまして国土地理院の昔の地図と今の地図を同時に比較できる地理クラスター御用達の救いものでございますこれは昭和12年修正とありますので右から読んで東立川と書いてありますが現在の地図では丸の位置です現在はこちら線路奥の若干盛り上がった茂みが旧東立川駅 え土手のようになっていますから多少は駅の姿をイメージできるかもできないか微妙なところでございますちなみに隣の西国立駅は国立市ではなく立川市にありますなぜ立川市にあるのに東立川を名乗れなかったのかといえばこの廃駅が原因です西国立という名前はネタ切れの末に編み出された国区の策でございます 早と駆け抜け抜る、E233、系を見送りまして続いて紹介しますがは西武駅昭和19年廃止でございますおい待てい西武駅は現役じゃないのかいこれは現在の西武駅よりも立川型にありました旧西武駅でございますえここで地図を見てみますとえ古い方の地図を見ると小線を示すシマウマ模様の線の白い部分に縦線が入っておりませんこれはかつて南部線が単線であったことを示しています現在は伏線になっているため切り通しが拡幅されて当時の面影は残っておりません ここに何か言いたげに階段があります駅の名残かどうかは分かりませんただの保線用かもしれません駅がかつて存在したことがきっかけとなって保線用階段が設けられたのかもしれませんここで昭和16年の航空写真をご覧に入れましょうここが旧西府駅です線路西側先ほどの階段の位置に何か構造物がありますやはり関係がありそうな気がします続いて紹介しますは本宿駅昭和19年廃止でございます<笑> 営業期間が短すぎて国土地理院の地図に反映されなかったかわいそうな駅です。え現在の西尾駅より若干川崎型、徒歩2分程度と実にほど近いところにある廃駅です。ホームの面影はこのように全くございません。梅いほども残っておりません。ネットで検索したところ、この細いどん詰まりの道がかつの駅前通りだったとの情報がありました。これら2つの駅が廃止されて以降も地域住民の駅復活を求める声は大きく、 署名活動や衆議院での要望が行われていましたしかしたか国鉄は野保・奪い瓦の駅間の短さを理由に渋っていました国鉄分割民営化以降 JR になって新駅設置への動きが加速し2009年平成21年に65年の月日を経て開業したのが現在の西府駅です地域住民にとっては実質駅の復活に等しいものだったといえるでしょう 4つ目に紹介しますのは南部これ政駅昭和7年まではこれ政多玉川という名前でしたこの地図は大正10年の即日ですからこれ政多玉川と書かれているのが分かります西武多摩川線のこれ政駅から直線距離にして 400m ほどのとこにあります現在は武蔵野貨物線と南部線が交差する地点です武蔵野貨物線は昭和の時代にできた比較的新しい路線でありますから 南部西域があった時代とは線形が著しく変化しており名残を感じ取ることはほぼ不可能でありますしかも実地調査後に当時の航空写真を調べてみましたらホームがあるのは反対側、えー、線路西側のように見えました下調べの不十分さが露呈しております今コレミオガシに撮影している謎の柱も廃液とは一切関係ないものだったのでしょう これらのことから、おそらく駅や土地は武蔵野貨物線などの線路が新設されたことにより、立ち入れなくなっているだろうと推測されます。さて、南武線の廃駅で最後にご紹介しますが、多摩成績内駅、これ、昭和6年までは大丸駅といったそうですが、昭和14年に、えー、貨物の、ね、南多摩川駅というのが、どこかにあったらしいんですが、ちょっとこれは様子がわからないと。 それでこの南多摩川駅と東港を移転して今の南多摩駅となったそうです大正10年の地図のほうがねお大丸と書いてありますがちょうどカーブのねところに位置するのかなといったところ で, で現在はこうなっています、まあ、見事に降下がされててねあの全く跡地らしきものは見当たらないわけですが 高果化というものは、こういう跡地巡りをする者にとっては、あの元々の痕跡をかなり台無しにしてしまうものですから、まあ、残念なところではあるんですが、これのおかげで開かずの踏切が解消されるとか、そのような効果も見られますから、こうう地元民 に, にとっては大変よろししいい効果でございましょういかがでしたでしょうか。 当チャンネルのメインコンテンツは多摩地区の交通と一応はそのようになっておりますから多摩地区にある廃駅だけを今回は巡ったわけですが南部線の廃駅自体はこの先にも宿河原不動、丸子競馬場、旧武蔵小杉、武蔵中丸子と存在するわけです。いずれも廃止から長い年月が経過していますから名残を見つけるのは容易ではないでしょう。 しかし現地に行ってみて名残のない形式からかつての駅のある風景に思いを馳せるのもおすなものではありませんか。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、低評価よろしくお願いいたします。